あれなんか引っ張られてね、<笑>今、えー、白い軽自動車と水槽中でーす。っっとるそそもああ俺、ままさんの代わりにタバコ吸っとききすすねい<笑>いえば、そっかかししてて箇所一一応写しきますか一応よいしょ はいはいはいは い, よか い, しょいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいでいはいはいはいはいはいないはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいういはいはいはいはいれいはいはいはいはいはいははいはははは <笑>使えませんよー。<笑>ここ使えませんよー。難しいですねー。面白いことで。<笑>じゃあもう早く居酒屋行こうよー。<笑>もういいよー。<笑>あのドローンの映像ってもう見れるんですか。まあ、いけると思います。本当ですか。あの金髪先生みたいに撮りません。<笑><笑><笑>ちょっと上級から<笑>。<笑><笑>俺らこうやってて。たまちさん。あのいい、きりがいいところで。あの作業一回止めて。 ぴょんぴょんしますよ。<笑><笑>試しに俺のノズルの前に手出してみてください。はいはい。早くもういいですか？撮りますよ。え撮って。えちょうちょちょちょドローンドローンドローンで撮りましょうよ。記録サクッと来たよ。<笑><笑>記録はもう崩壊します<笑><笑>。さっきのさ六角のボルトを撮って撮って。 早早く早く取れやそ<笑>、えーえーえー、そう<笑>そう、チャンネハハハ知ってたあれってさ実はさ色がついてるだけでさ 何かもが一緒だったでも知ってたあれ俺自転車で買いに行くと片手しか開からないんですよ<笑>あっ「しめちゃんねさん田本、えー、さんがかけおるか」ってこいって言うんですよふざんな答えだ俺はやめろって言ったんですよ<笑>俺らのもう何十倍も登録者がいる人に走りをさせるのかって<笑>でも俺自転車じゃないですか一<笑>個しか持ってないんですよ<笑> 12時20分の言に甘えました<笑>は お前だけフ愛<笑>いやいやしてないけ な, <笑><笑>、えーね、<笑>ないいいのに。<笑><笑><笑> おおおおおお。ああ。うんうんうん。どういうこと？どういうこと？溶接されたってこと。<笑>今絶対失敗しすよね。<笑>あんな慌てを見たことないんですけど、俺。た<笑>玉さんの。<笑>大ッケ で, <笑>、okay、でしょ。大丈夫ですよ。よっしゃ。<笑> お疲れ様でーす。ほら、すみちゃんのの、の食ってるか。バ<笑>ス長さんって呼ばれるよりい失速さんって呼ばれてもいいですよね。ぞ。いや、全然、<笑>何でもいいですよ。早く来ないと、亡くなっちゃいますよ。